に「一日が終わる」 「画面越しのそれぞれの思いが気け光線をまたいでいく」「めてステージに立ってたとしていたあのころに描いた」 今回の曲は、えー、いつもの楽曲とまた違ったテイストになっていますはい、ガースもかっこいいのでぜひライブにも遊びに行ってください、はい、はい、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします以上、シャーベットチャンネルでしたバイバイ